はいどうも、たたたたたまごっち大好き太郎ですどうも、あずですはい、ということでね今日はマジで久々に外に出てますねめっ、ね、久々だね久々のこちら、渋谷でございますもう密密、みつみつコロナ禍ってお金使いましたからめっちゃ使わなくなったもうパチンコスロットすら打たなくなったしね ですよねギャンブル10万円もらっても実際貯金の人がほとんどだと思いますなので今日は、えー、今年買った一番高いものを調査していたいと思いますなるほどねそれなんか予想とかはついてるんですか、まあ、多分予想だけどその若い層20代の男女とかだったらまあグッチの23万の財布だ<笑>それではやっていきましょう太郎あげあげそれでは早速いっていきたいと思います ライミング狙ったところがちょっとねしかもボンボン言い出したからダメだちょっとあのアイドル行っておきよっそうだ ね, そ, うだねそれならツイッターフォローで写真が撮れるらしいよ動画は撮れますか動画は <笑>じゃあダメだだねあ俺の方が言<笑>言うな言うな<笑>すいません、あのちょっとインタビューしてるん<笑>ですけど。<笑> したね、空見上げたひまわりが30万です。 食品も買ってない、うん。僕にない大きな買い物はない普通に1万円もろもろあの株にぶち替えましたすごく どのくらい出るんですか、その十五万円す2 3万する。まあでも、十パーぐらい。すごい、十万円買って株を買って、二三万円の儲けで出たすごいじゃん。<笑>賢いな、使い方がかか。待って、どこもうるせえ。ね、めっちゃ聞こえてくる。どうしよう。はい、渋谷がうるさすぎたので、こちら、パルコに来ました。 あんなガキみたいなところと違ってこっちはね、ちょっと大人めな人がね、多いんで急に煽るじゃんここ行ってみようカップ ル, ップルいや、ちょっとまって<笑><笑>なんでやばいやばいやばい や, やばい<笑>誰にも声かけれない今年一番高いものをたった高いものを聞くだけなんです ああ、あ、一番高い、ねえーまあまあまあ、いい、いもももんんななででまう個人投資か美容整形みたすげえ。ま ちょっと太郎くんがね、インタビュー久々すぎてね日酔ってるんで<笑>一般人の代表にね<笑>まあ声をかけていこうかなってさすが、ナンパ誌<笑> 100戦連打 w <笑> YouTube のインタビューやってるんですけどカメラとかす大丈夫ですかれたりしすあすいませんでしょくじけるでしょくじけるな<笑>もう逆にお互いが知らないようなもの<笑><笑><笑> なないいいしですあうそうですよねご い, すごい彼女のために彼女をドライブに連れていくために。 やんはあ れ, あれ<笑>やにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんににゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん 声だけはダメす顔から下だけですのあれはすませんーダメっす大丈夫やっぱデート中って厳しいのかなあのそういえばなんだけど、うん、東って今年 一番高い買い物何した？うん。これはカナダ留学に100万。<笑>